お聞きしたいと思います。福井さん、意気込みをお願いします。はい。あ、東京合戦生喫水の福井と申します。お願いします。えっと、まず生粋なんですけれども、あの、東京都でずっと活動してまして、あの、今年も二十九年目。になるんですよね。結成から、すごい老舗のチームかなって思います。で、あの、今年の演舞テーマは、輪結びっていう演舞を作らせてもらって、あの人とのつながり。 であったり歴史のあのチームの歴史のつながりっていうのをコロナ禍ですごく実感したっていうのもあってそういう思いを込めてあの演舞を作らせていただきましたであのあの3年ぶりに原宿スーパー横に戻ってこれたっていうことで皆さんお客さんとのつながりも感じながらみんなで踊れたらなって思っています で、あの奇数のちょっと特有の入場の仕方がありまして、マーツリーだーやいしょう、やいしょう、やいしょってちょっと笛を吹きながら入ってくるっていうのがあるので、皆さんもぜひ入場から楽しんでもらえたらなと思います。はい、頑張りまーす。ありがとうございました。それでは準備をお願いします。 戻ってこれて、本当に嬉しく思ってます。でも、あのー。あの世代、さまざまなね、メンバーが揃ってますので、みんなのね。マスクなしの笑顔に、ぜひ注目して、皆さんお手拍子、心 ろ, ろ拍子のほど。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、参ります。めぐる季節、変わらぬ思い。 は我らの絆東京いざ参りましょう。